Mm、hmm. 今バンゴハマ、サラウどンです。それとなじみキムチ、ソースーです。それは、いただきます。久しぶり、だな、ね。 Vielen Dank. んて語らなくちとかとも言いますよね。 そうこれに中華のかけがあるからそれで、ね、味がしまりますね。 パリパリしてるから。 うん。 なんプチムスラウナな 久しぶりだけ は。 you <laughs> パプリカの味も。 味という肉とかでは混ざしてういです。